波打ち際の名探偵ふー、うんいい響きださあ女子くん青き水平線に隠されし真実見つけに行こう女子くん君の観察力を試そう私は今普段と違う格好だろう何か気づいたこととかえ水着似合ってるえへ<笑> 世界にはまだまだだ謎が溢れてるこうしていろいろなところを巡って真実を見つけるのもいいかもねもちろんョシくんと一緒にだよいつも私は君のことをジョシュ君と呼んでいるだろうでも今は遊びに来ているわけだから。 見たまえ海だよなんだいその驚いた眼差しは私だってはしゃぎたい時もある女子くんと海に来た時とかね海かみんなに聞かれたらついていくって言い出しそうだだから内緒にしておこうね私と君だけの秘密だよこの髪型動きやすくていいね 女子くんも気に入ってくれたじゃじゃあしばらくはこれで深い意味はないんだよ事件すぐに解決できるといいねえなんでってそれは女子くんと遊びたいからだよそれくらい見抜きたまえもう女子くん、準備はできたかい今度の事件現場は海だよ 二人で一緒にバカンスんじゃなかった調査に出発だ海に持って行くものといえば手帳にルーペ、望遠鏡あとは浮き輪にサーフボードあれ、何をしに行くんだっけ夏のひらめきこれが答えだ海の進血、サマーギセッキの